日本ジーンズ協議会が主催する第38回ベストジーニスト2021の一般選出部門のノミネート者が9月17日に発表され、その顔ぶれにネット上では好意的な声が相次いでいる。同部門は昨年まで。 一般消費者が公式サイトから男女のの一人ずつ自由に投票でき、締め切り後に男女それぞれのベスト10が発表されるシステムだったが、今回から流れを大幅に変更。今年はネットや SNS を通じてランダムに選ばれた10代から50代の2000人の中から、最もジーンズが似合う有名人を独自にヒアリングした上で、ノミネート者を決定したという。 それによって選出されたノミネート者は、男性ワイク種とへの献金退寿、キング・アンド・スの長瀬角と平野史洋、嵐の松本淳、サマーズの三村正和、俳優の横浜流れ星の6人。女性は荒木優子、池田美優、滝沢カレン、中村アン、山本水木、米倉良子となっており、今月末まで一般投票を受け付けている。 なお、昨年の男性部門1位は、314,338 票を獲得した歌手のジェジュン。2位にはジャニーズ JR トラビスジャパンの中村アーマ。3位は同じくジャニーズ JR から、何題男子高橋京平。4位にスノーマンの宮舘良太。5位には長瀬が続いた。さらに、投票締め切り前に中間発表として公開されたトップ10には、 この5人の他にもとジャニーズ JR で現在は7オーダーとして活動する森田義雄とジャニーズ JRA。グループの正門僚金と末沢聖やシクストーンズのコーチ雄割レとジャニーズ姓が数多くランクインしている。近年同アワードには上位にジャニタレが複数ランクインしており世間からはファンによる組織票が疑問視されてきた。 ため自体を見かねた主催者側が手こ入れに踏み切ったのではないでしょうか。その結果、ジーンズ姿の印象が強い三村や、ヒジャニーズの献金や横浜モノミネート。ネット上では、一般の方からすると、誰これって感じだったから運営が手を打って賞の権威が保たれてよかった。ねこれこそ日本ジーンズ協議会が望んでいた形では と好意的な声が相次いでいます芸能ライター。嵐松本潤とキング・アンド・ブンス・平野仕様にジーンズのイメージない。また、少年の愛称でファンに親しまれている平野と長瀬の同時ノミネートに対し、6人の中にキンプリが2人も入るなんてすごい。少年揃ってノミネートは感慨深い、と喜びの声が相次いでいる。 特に長瀬は、1日に何度も洋服を着替えると明かすなどファッションへのこだわりが強く、JR 時代からジーンズを収集していることも知られているため、ノミネートには多くのファンが納得しているようだ。一方で平野に関してはジーンズのイメージないし本人もそんなに履かないって言ってた気がする平野ってジーンズ好きだっけと疑問の声も散見されます。 それは松本も同様で、淳くん最近あんまりジーンズ履いてない気がするけど、なんで松淳という声が噴出ただ、先行基準はあくまでも最もジーンズが似合う有名人であり、本人がジーンズを愛用しているかどうかは問われていない。 とはいえ、捉え方によっては、ジャニーズファンによる人気投票といったこれまでの悪臭から、まだ抜け出せていないようにも見られかねません。どうこれまで、投票に熱心なのはジャニーズファンばかり、AKB48 総選挙のジャニーズ版みたい、などと一部から揶揄され、ジャニーズ事務所と日本ジーンズ協議会の癒着まで噂されていたドアワード。